どうも皆さん、です、えー。いきなりですけれども、私、今、どこにいるでしょうか、えーまあ、タイトルとか、ね、サムネに書いてると思うんで分かってると思うんですけども、も、えー、私なんと現在、今、インドにおります、で今回、なんでインドのゴアに、えー、来たのかというと、えー、皆さん、世界最古のモーターサイクルブランド、ロイヤル・エンフィールドをご存知でしょうか。 えー、もうもちろんね。知ってる人はね。当たり前に知ってると思うんですけどもまあ、まだあのー、バイク興味ない人とかは。まあ知らない人もいるんじゃないかなというふうに思います。まあね、インドの、えー、ブランド、えー、モーターサイクルブランドなんですけれども。今回、えー、そのロイヤルエンフィールドがインドで。えー 最大級の、ね、インド中のロイヤルインフィールドオーナーが集まるフェスティバルを開催するからぜひ遊びに来てくださいということで招待いただいたので今回インドのゴアーリにやってまいりましたで今回皆さんにそのライダーマニアの様子をお伝えしようかなというふうに思うんですけどもご覧の通りかなりうるさいんですよねで、えっと、著作権バリバリの曲とかもかかっててちょっとねカメラを回しながら行くのはちょっと無理だと思うのでまず撮影したデータをにアフレコしながらこのライダーマニアの様子をお伝えしよう ということでロイヤルエンフィールドのフェスティバルでライダーマニアの様子をご覧くださいどうぞそもそもロイヤルエンフィールドって何って思ってる人も多いでしょうし知っていても歴史までは知らない人もいると思うのでまずはロイヤルエンフィールドを紹介したいと思いますロイヤルエンフィールドはもともとイギリスのバイクメーカーでその歴史は古く1900年頃から始まりました1932年にはロイヤルエンフィールドの名を知らしめるバレットシリーズが登場しました 第二次世界大戦では 125cc のバイクにパラシュートをつけて空挺部隊と共に投下されました D -Day ・ Day ノルマンディ上陸作戦にも使用されその強さ軽さどこにでも持ち運べるハンドリングによりコンパクトなロイヤル・インフィールドはほとんど止められないものになりましたドイツと戦ったということはもちろん日本軍とも戦っておりビルまで日本の進軍を遅らせるためにロイヤル・インフィールドのバイクが使われたそうです このように古い歴史があるバイクメーカーで戦争という形ですが日本とも接点のあったロイヤル・インフィールドしかし今度は1970年代日本社の大東により倒産してしまいましたところが1954年にかつて植民地であったインドからの受注があって イインンドドににに現現地工場がが設立されててており倒産産後もインド側が独自に生産を続行して現在ままで至っていますつまりロイヤルインフィールドはめっちゃ歴史があって昔はイギリスのブランドだったけど今はインドのバイクブランドと思ってもらって OK ですそんなロイヤルインフィールドは毎年11月頃にライダーマニアというイベントを開催していますこのライダーマニアがどんなイベントなのか表現するのはめちゃくちゃ難しいのですがあえて言うなら「 カオスなモーターサイクルエンターテインメントといった感じでしょうかもちろんバイクブランドが開催しているイベントなのでモーターサイクル関係の催し事も多いのですが懸垂だったりスケートだったり何かよくわからないロディオボーイみたいなことだったりとにかくカオスなイベントでした会場は主に5つの像に分かれており左から駐輪場ライブ会場トレイル会場展示会場ショップ会場です 一番端っこから一番端っこまで歩いて15分ぐらいかかる大きな会場でした。ご覧の通りですねロイヤルエンフィールドってこれ書いてますね day1 day2 day3 って書いてるんですけど、そうなんです3日間行われるんですよ。もうすごい大きなフェスティバルでインド中からロイヤルエンフィールドファンが集まっているっていう感じでございます。 ショップ会場の中にはロイヤルインフィールド公式のパーツショップだったりアパレルショップ社外製のパーツショップはバッグやグローブパンツなどのバイクアクセサリーショップ日本でも有名なセナだったりバイクのパッチ屋さんだったりチキン屋さんやケバブ的なラップ屋さんなど飲食店ブースも多数ありましたロイヤルインフィールドの社外製パーツは日本で手に入らないものがほとんどですしアクセサリーショップは日本未進出のメーカーさんばかりなのですべてが初見でしたショップ会場の隣には展示会場があります ロイヤル・エンフィールドの歴史と古いバイクの展示だったりインドっぽいカスタムペイントやカスタムバイクこの日発表されたスーパーメテオ650の展示などロイヤル・エンフィールドにまつわる情報の発信場所でした好きなデザインを注文してその場で作ってくれる T シャツやヘルメットコーナーもあったのでお土産にぴったりです2日目以降はこの展示会の隣で誰でも参加できる催しが開催されていました 3日目は2人乗りしてゆっくり走りながら後ろの人が輪投げをするゲームだったり3日目は2人乗りをしてスタートして後ろの人がボールを投げてカップに当てるというゲームちょうど僕が見ていた時女の子2人チームが出場していましたが超大盛り上がりでしたもしこれが日本人チームとかだったらさらに盛り上がるでしょうこの動画を見ているロイヤルインフィールド乗りの方2023年はぜひ5話に行って参加しましょう 展示会の隣のトレイル会場では朝から夕方までダートレースが開催されていますこれも事前に受付していれば参加できるそうですバイクを用意するのが難しそうですが日本人で興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか会場には大きな大きな駐輪場があります僕が行った時は3日目の午前中ですっからかんでしたが初日は全て埋まるほど大混雑でしたインドのカオスなバイクたちが何百何千とあるので 見ていいいるだけでも楽しいと思いますまた夕方からはライブ会場でコンサートが開催されますインドで有名なアーティストが来ているらしく大盛り上がりすぎていますこの会場で新車のスーパーメテオ650がお披露目されたりと歌ってるだけでなくきちんとバイクにまつわるイベントになっていますちなみに日本からは僕を含めて5人が現地におきました YouTuber の僕 Web 上でバイク関係のことを発信している河野さん ロイヤルルエンフィールド正規輸入総代理店の PCI さん正規販売代理店の CHOPPS さん同じく東京ウエストさんの5人です実はロイヤル・エンフィールド以前は違う輸入元だったのですが2020年から現在の PCI さんが輸入元になりました5年前と比べて販売代理店の数もたったの1店舗から32店舗と大きな都市にはほぼ正規代理店ができています数年前のイメージの買ったとしてもアフタースポートが心配ということもなくなりました 日本ではバイク好き以外まだ知られない人も多いロイヤルエンフィールドですが日本を含めアジア地域ではうなぎ登りの成長率らしいです日本タイ韓国インドネシアオーストラリアのディーラーやジャーナリストが集まった交流会では日本人チームはそれぞれの国の人と話して交流の幅を広げてきました現在のロイヤルエンフィールドの CEOB ・ B. ゴビン・ダライアンさんともお会いしたりと 日本のアピールをしてきました輸入元も変わりましたしかなり勢いづいているロイヤルインフィールドジャパンこれからさらに人気が出てくること間違いないでしょうちなみに正規販売代理店のチョップスさんも動画を撮影していてすでに YouTube に動画があっています概要欄に URL を貼っているのでそちらもぜひご覧くださいまた河野さんの記事の URL も貼っていますまた僕と一緒に行動していた対人 y o u t u b e r ーウェン n t o ゴーンが 登録者数ももやってることも僕とめちゃくちゃゃく似ていてい僕の対人バージョンみたいな感じのチャンネルを運営してるんでそちらの URL も貼ってるんで、えー、皆さんぜひチェックしてみてください<音楽>さて私モノケンは「ライダーマニア2022」を通してロイヤルインフィールドを広めてほしいということとライダーマニアに来る日本人を増やしたいとのミッションがありますので動画の最後なんですけどもライダーマニアへの参加方法を簡単に解説したいと思います 来年のライダーマニア2023は11月19日から21日の開催予定です。まずチケットをオンラインで購入する必要があります。9月12日から9月23日の間に前売り券を買えば2000ルピー約4000円弱で購入することができます。 2022年11月時点では、インドの EV ザ、PCR 検査の陰性証明書とそれを事前にオンラインにアップロードする必要がありました。2023年以降は大きく変わっている可能性があるので、入国に何が必要なのかは、その時に自分でしっかりと調べてください。次は航空券を購入しましょう。目的地はインドの西部ゴアです。国際線も飛んでいる空港なので、行き方はたくさんあると思います。 ちなみに2 0 2 0年の僕は選択肢がなくて熊本から羽田羽田からニューデリーニューデリーからムンバイムンバイからゴアと約30時間かけてゴアに行きましたがまあきつかったですね2023年はマシなフライトプランがあることを祈っていますインドの空港は施設に入る前に E チケットのチェックがあったりその他にもいろいろあったりでとにかく時間がないです乗り換えには間3時間ぐらい必要だと思った方がいいと思います あと預け手荷物にモバイルバッテリーを入れていたらスーツケースごとロストします電子機器類はどんなに小さいものでも手荷物で持っていくべきです11月ですが日中は長ズボンプラス半袖夜はそれプラス1枚羽織るものがあれば OK でしたさてゴア空港に到着しましたライダーマニアが開催されているのはアンジュナという地域で空港から車で約1時間かかります現地人のサポートがないのであればタクシーで行く必要があります いたらたれるようにしましょう。にししまょだタクシーを1人で乗るのはもったいないのでもし2023年以降にライダーマニアに行く人がいるのであれば一緒に行った方がいいんじゃないかなというふうに思いますこの動画のコメント欄でもいいので2023年以降ライダーマニアに行きたいなと思っている人は事前に連絡を取り合って一緒に行った方が安心だしお金もお得だし、まあ、いいこと尽くしなんじゃないかなというふうに思いますさて目的地のアンジナにはホテルがたくさんあります ライダーマニアの開催地はここヒルトップというところここに警察署があるのでこの警察署周辺のホテルを予約するといいと思います僕が泊まったホテルから会場まで歩いて10分もかからないのでお腹が痛くなった時は走ってホテルまで戻っていましたレンタルバイクなのでロイヤルインフィールドのバイクに乗ることもできるでしょうしかしライダーマニアの期間中は警察官が1000人から2000人配置されていると聞きました 外国人は積極的に止められて言いがかりは尽きて賄賂を要求されるのでフルフェイスで顔が見えないようにして行った方がいいんじゃないかなとうう個人的には思いますライダーマニアの会場でも軽食は食べることができますしホテル周辺にはハンバーガー屋だったりシューフードのお店だったり結構大きめのスーパーとかもあるんで食べるものには困らないと思います2022年現在は帰国の便に乗る際に PCR 検査の陰性証明書が必要です もちろんインドで PCR 検査を受けないといけないので PCR テストと検索して検査を受けましょう結果はメールなどで受け取ることができますさて帰りもタクシーで空港まで行く必要がありますタクシーは自分でネットで探して WhatsApp で呼ぶかホテルの人に呼んでもらいましょうただ時間はマジで余裕を持って行動してくださいちなみに僕は朝3時にタクシーで空港に向かっていたら牛と衝突して 後部座席からルーームミラーあたたりまままでで吹っ飛んししい運転席が開かなくなるぐらいの結構な事故だったんですけどもまあ僕自身怪我はなく無事に空港に着いて何とか帰国することができましたそれまで腹痛はなかったんですけども帰国時にムンバイの空港のラウンジでカレーを食べましたもう帰国するだけだし大丈夫でしょうと思ってたんですけど帰国後4日間下痢が止まらずに最終的に内科に行って薬をもらいました マジで何があるのかわからないのがインドなので、もし行くなら一人で行くより日本のロイヤルインフィールド好きと一緒に行って一緒に行動した方が安心かなというふうに思います。はい、とういうことでお会いになったでしょうか。ロイヤルインフィールド主催のイベント、ライダーマニアに押すとその行き方を簡単に解説しました。インドという国自体もカオスですし、 ライダーマニア自体もカオスなイベントだったというふうに思います2022年のライダーマニアは日本人も見かけずに多分僕ら5人だけだったと思うんですけども来年ね5人が6人になって6人が7人になってみたいな感じでちょっとずつ日本人もこの会場に来てくれる人がね増えたりとかあとは日本でロイヤルインフィールドのオーナー自体がね増えたりするとまた嬉しいなというふうに思います ということで今回インドの現地からロイヤルエンフィルのライナーマニアをお伝えしましたいろんなことの詳細とかは概要欄の方に貼っているの、ね、で気になる方はそちらの方をチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうではまた